最新不動産情報どうもベトのすみません芸人ダブル主演です本日やってまいりましたのは7区です7区風味豊富エリア僕マジで初めて来ましたもう全くわからないのでもう早速呼び込みたいと思います今日紹介していただくのもなせす杉本さんどうぞよろしくお願いしますちょっとその風味豊富の中心地より離れてますよね、はい、そうですね少し南側に来てますねここなんていう名前なんですかミ、はい、ミッドドタウンンというコンドミニアム これいつできたんですか僕マジで知らなかったです大きくブロックが4つあるんですけれども、はい、一番古いブロックで大体3年前ぐらいに出来上がってますへえ、はい、一番新しいブロックですね、はいえー、ピークというブロックですけれども、はい、こちらは日本人学校の隣にあるタワーでしてこれはここ最近完成したばかりのタワーになりますあちらに見えるピークというタワー、はい、そこの向こう側の道路を渡ると、えー、日本人学校がございますえーもうじゃあ徒歩圏内ってことですよ ね,、はい、すね徒歩で行けるという、えー すごい、じゃあ日本人の方にはすごい選びやすいコンドミニアムですね。しるり で, すね、はあ、でもう飲食店もこう見た感じありますし、はい、スーパーとかもあるんですか小型のスーパーマーケットですねー、はい、マーケットだったりは入っていますし、はい、あのコンビニのセブンイレブンさんなんかも入っています。はいはい ただ、大型のスーパーというのがまだ敷地内になくてですねで歩いて、えー、5分ぐらいのところに、はい、イオンさんのシティマート二体操になっているシティマートがありまして、はい、さらに奥のですね新しい別のマンションの地上階には、えー、アンナムスーパーが見られ、ねいいね、めっちゃいい、はい、そして今回紹介していただくお部屋はどんな感じですか、はいはいはい、真ん中にあるタワーのシグネイチャーというタワーですねブロックですね。はい こちらの二十三階、ツリーベッドルーム、百三十平米の部屋をご案内します。広い。はい。ご家族で選びやすい場所となってますね。じゃあ、早速見に行ってみましょう。はい、ライツいく 普段にこのリビングルームの広さが半端ないの分かりますわ。はあ、い こ, ええはい、ここちょっとね座れるはいソファーですよ杉尾<笑>さん座っておきましょう、ええはい、ほらほらここでね、はい、コーヒーなんか飲ん で, <笑>そうです、ね、ネットフリックスなんか見て、ええ、靴を履きやすいための いやこれめっちゃいいわだって僕ね子供とかやっぱ地べたで履いてるのを見ると、はい、やっぱこういう椅子あったらいいだろうなと思ってあそうで す,、ね、すごい思いますもん、えー、いやめっちゃいいでこちらテーブル6人掛けでいけるという、はい、これだって3ベッドルームですもんね3ベッドルームでーベッドルームだとやっぱ6六0ぐらいあるといいですね、はい、鏡も。 ああるるんで奥行きがが感じがします ね, ますね広さを強調してくれてるそしてこちらが、はい、リビングの、はいまあ、ソファーとテレビがある場所、ええ、家具もめっちゃ綺麗ですけど、はい、これまだ誰も触ってないですそうですねまだ触ってはいますけれども誰も触ってない入居、ええ、はしてないですね<笑>触らず入れられないから<笑>誰もさあの使ってはないとい う, う使用はしてない ううわもうだってめっちゃ綺麗だもんだから座るのや め, るやめたほうがいいんじゃない逆にこれマジで俺はその初めての人になるのはちょっとあれだからえちょじゃあ浮かせましょう浮かせて測りましょう測るだけはやっぱ欲してるから皆さんが い, いいよ立立ちで<笑>立ちで8じゃせーのえっ入学式の写真撮ってるの<笑><笑> し入学。<笑><笑>広さ的には1、一、はい、二、三、四、五ぐらいいけます。六ですね。六、はい。六いける。これでしょいや、それきついでしょう。<笑> <笑>まあでも4人掛けたんですかね<笑>うんあのー、やっぱりさすがに2ベッドルームのお部屋のソファよりは広いですねさすがに広い横は広くてでこのテーブルもあれですもんねええちっ何ちか<笑> ま, <笑><笑><笑>まあまあ分かった なんでしょうか、はい、ネズミ花火いやいやどういうこ と, ど, ううことどっちいいのあってんのあってないのネズミ花火ネズミ花 火, ネズミ花火でしょこれネズミ花火不可、うんまあ、であいますよねそ う,、うん、<笑> そ, うそうよちゃんとね花火の中でも選んでるから、はい、杉本さんは<笑>いつもはね線香花火線香花火線香花火って言うと思ったら えー、前回その閃光花火で常に行くみたいな言ったけど今回は閃光花火として捉えております全部閃光花火じゃん、ね、はい。もう杉本さんと僕はね閃光花火で全部行こうぜってい う, ん で, すうです。はい、そうですネズミ花火今日はね、ネズミ花 火, ネミ花火でネズミ花火のおしゃれですね本当おしゃれめっちゃおしゃれマジで超絶新品ってことじゃないいやそうよそれぐらいもう新しくて自分で剥がせる楽しみがありますよ やっぱりね、自分でやりたいですもんね、みんなねうわっアミドあるいや、これね、はい、日本から見てる方はまあ、アミドいや普通やんって思うかもしれないですけどベトナム来るとないっすよ ね, そうですねアミドマジでないんすよいや、これあるなしで全然違うからいやいやだって本当、家の中で虫が怖くて全開できないですもん、僕とかまあね、うん いやすごい網戸があるのじゃあそしてベランダ行ってみましょうじゃこう景色すごいなすごい開けてますね、はい、ここは奥が一区側ですかそうですねなので方角としてはあ北側を向いてますねそっかあれビテックス湖で合ってますよねええー、そうですあれビテックス湖の奥がランドマークはいなるほどあ眺めいいっすねこっからでもだから花火見れますよ そうですだからもう年末年始なんかは家では線香花火見ちゃってねずみ花火見ちゃって、はい、外ではもう上がっていいっすね今からこうキッチン見るんですけどこう壁とかのこの白くデザインがこうあるんだとかもめっちゃおしゃれですねなんかこだわりありますよね。 これめっちゃ綺麗いいなこういうのもそしてキッチン広これ広いっすね、はい、両方だもんこうやってできますよもう料理<笑>料理ダンサーみたいなもうこっち洗ったらもうこっち作ってで洗って、はい、料理して焼いてですよこれすごいできる も安定のすごい収納も多いですしね両方にでこれがこれなんすかオーブンですねオーブンオーブンもついてますよこれもね新品の証拠うわ電子レンジも同じブランドで埋め込みでもう無駄がないという ね, うねええこれ何食洗機です、ね、出た食洗機もあるこういったほらちょっとこういうのがあるだけでね、ええ 一旦洗ったの置いといたりとかまあ、つけてなんかこうね汚れ落とすみたいなこともできますもんね、はい、ちなみにこのゴミ箱ねこのゴミ箱自動で開くんですよこれほら、えー、いやすごいこれマジですごいわほらえっ、ーえー 何気ない日常が訪れてる毎日ですが、はあ、勝手に心がハ<笑>チャンネル登録いいねよろしく。ど, ど, どのタイミングで<笑>いいけど。<笑>はい。えここなんですか？はい、洗濯選択教諭馬に繋がってます、ね。あ、へえ。<笑>普通土下座ですよ。こっから入るやつじゃないですかこうやって<笑>こうやってあのなんか高級料、はい、高級食材の売ってあるご飯屋みたいな。 <笑>変だね、高級料亭とかいいのに<笑>、はい、はい、行ってみましょうで洗濯もできますしここでなんか手洗いみたいなこともできるってことですよね、はい、そうですね、白いとはいろいろありますね、はい、はアップトゥユーです<笑><笑>英語使ってきたまあ、はいはい、ここで干したりもできるあ、はい、でもあれか、乾燥機もそうですね、乾燥機がついてますねそか、はい、いやめっちゃいいな ここマジで高級マンションです。選んだ方がいい。激クです。そしてこちらは、はい。スモールベッドルームですか。そうですね。あ。マジでめっちゃ新築の匂い。もう誰も入ってない、汚れなき匂い。はい。スモールベッドルームの割には広いベッドですよね。はい、広いお部屋ですね。広いベッド。そうですね、はい。で高級感あるし。すごい。あ。弾力もいい感じですわ、これ。 そして収納も広くなっておりますこちらも2つですねは い, い広いこれスモールベッドルームとしては本当広いなでここにはね鏡と台もありますしで景色も先ほど変わらずこう抜けた感じ地球がバルコニーそしてここが、はい、あ2つ目のスモールベッドルーム、ね、ほぼ同じですよね 広さもほぼ同じですかねそうですね広さは先ほどのスモールベッドルームとほぼ変わらないと思います、うん、なんか乗せたりできるんですかねこの窓側にそうですね荷物を少し置きやすいと思いますねですね、はい、荷物を置いたりしやすいで収納も同じぐらいあるし、はい。いやスモールベッドルームもいいですねこれぐらい広さあるとこちらとこちらがスモールベッドルームです、ね、はい。で右側にですねはい。なんと ストレージ、荷物置き場が、ございます。これだけ荷物置き場広がったら、何でも入りますね。そうですね。こ, この窓は何なんですかこは。はい。あの洗濯機置き場に繋がってます。あ、なるほど、そこと。はい。なんか洗濯出し忘れたお母さんみたいな、のを忘せるってことです ね, <笑>ここでね。そうですね。ショートカットがります、ね。ショートカットできますね、はい。あ、そういう間取りの感じになってんだ。倉庫、通り過ぎまして、はい、右側の。 こちらの扉を開けると、スモールバスルームですねあ、これでスモールバスルームですかはいあ広いシンクも広いし洗面台<笑>洗面台も広いしで、えー見覚えがありますね押したら、はい、今僕、はい、未来行けるかと思いました、ね<笑>ね、はい。 ちょっとアンドロイドではなかったですけアンドロイドではないけどライトがつくと、あ、はあ、い、いい、おしゃれー。そして、はい、いやだってスモールバスルームでこれめっちゃ広いですよやっぱ。だって行きますよさ、行きますよ。ん行きますようせーの、ほらほらほら。これなんて、なんつ<笑> 伸ばしてる腕伸ばしてるんですよそうそマジで伸ばしてるからこれ段差もあります水がちゃんと入ってこないような段差もる、ねはい、この石の壁が、うん、すごいおしゃれですねおしゃれです ね, すね高級ホテルっぽ い,、うん、いう雰囲気がありますあのてるてるなのは見ますもんね、えー、よくねでもこのちょっとザラついたデザイン性の高いのは確かに見ないじゃあ廊下一番奥奥ですねりの奥、はい 室ですご、はいやっぱさっきの部屋より明らかに広いですね。でベッドもキングですよねこれはね。そうですね幅 180cm のベッドです。で先ほどと同じようにこのクッション性のね高いベッドなんですごい高級感ここに、ま、テレビとかも置けますよということですよね、はい、テーブル鏡もありますと。でベランダもここもついてるんですねちゃんと。マスターーベッドルーム両方に ランナが付いてます網戸もちゃんとありますあれあっちの奥はいこっちは何なんすかはいこちらは収納とあとメインのバスルームがありますめっちゃでかいここだがウォークインクローゼットみたいになってますねだから。そうですねおお！明るいそっか中にねライトが中にあるんすねで上も付いてすげえ明るい 鏡もももつああああるるるんんここここここととここそしててれもなんかすすごい高高級級感感、はいねねね、ううやっっぱろははりまねねうさがちゃんとはがってくださいよ。んはい、はい お願いしま す,、はいはい、あのすごい長さがある長いお風呂が僕の自宅のね実家のお風呂より長いです、はい、めちゃめちゃ長 い, 比べようがない<笑>それ言われたら<笑> 窓もありますしね換気、えーえー、そうそうができますし、はい、シャワーもできると、はい、ここでできるとだってさすみませんこれここもう一回入ってくい、うん、これねスモールベッドのシャワールームよりもさらに広いすごいですね<笑>これマジで広いわ<笑>そっちだけ使うこともいけるしそうこっちの浴槽側でもまあ 別に体洗おううと思えばそうねワーの変動もあるしねはいじゃあここでちょっとですねあのバスタを使う上での注意点を説明させていただきますはい、えー、洗濯機置き場のところに給湯器がありましたけれども、はい、キャパシティが40リットルのものでした、はい、でバスタはですねお湯ためるときにだたい200リットル使うと言われてますのであまあ継続的にここでお湯を出しているとですね途中でお湯がぬるくなってきたりしますはい。なるほど でですのでちょっと日本のようなですね熱々のお風呂に浸かるっていうのはあこの場合はできないことがありますのでバスタブであのゆっくり暖かいお湯に浸かりたいという方はその給湯器のキャパシティについても、えー、注意いただく必要がありますねープールですね、はいはいはい、天気は本当残念ながらなんですけれども、えー、3階ということもあって、はい、やっぱ外から見えないっていうのがいいです ね, ですねプールがねそっちには子供のプールもありますしね、はいはいそして サウナですよサウナうわめっちゃ本格的やんめちゃくちゃ充実した島あってバーベキューエリアめっちゃき れ, ーーだれーー、はいだ、うんはい、家賃わったら1か月僕がタダで借り入れるというコーナーでございます、はいめちゃ 高高級級物件高級コンドミニアムプールもジムもめっちゃ綺麗でしたね、はい、でまだ未入居家具もおしゃれ3ベッドルームの130平米、はいはいうん、隣には日本人学校、はい、マジで立地もいいし、はい、高級人体無事、うん、このしれっと座ってるこのカウンターもいいねカウンターも 実はね先ほど言ってなかったですカウンターもあるんですよここでねつまみとか食べながらお酒飲んだりもできる、はい、いやマジで高いと思うなはいいきましたいきますはい2700ドル、はいはい、何か含まれているとことでいきましょう管理費込みで2700でいきましょうかえあれちょっとなんかちょっと<笑>ねねね怖がってる<笑> いつもあの管理費込みの値段で出してます。怖くなってるよ。あれよ、27億ミシャに当てた可能性あるよ。これはだからその管理費を入れるかどうかのところまで来てるってことでしょ、<笑>僕が。2泊？マジ2泊やん。ちょっと待って。でも2700。2 7いやでもでも込みでしょ。込みで2700じゃなかったら結構多数になるもんきっと。 こませてよまあそうですね波数はなしでいきましょうそう波数なしでこませてここはこませてくれ波って2700例えば51の1がないとかじゃないでも、ね、2750とかもないでしょ、まあ、50ドル単位50ドル単位かい50ドル単位かい逆に今引き出してる可能性あるよそうね情報えじゃあ管理費込みで2000 八百五十ドルにしとく？管理費全部込み込みで二千八百五十。管理費込み込みで二千八百五十ドル。さあ、はい。正解をお願いします。はい。正解は管理費込みで二千七百ドルです。なんで？<笑>ちょっと待って、マジやらせてもらえる？本当にやらせてもらえる？<笑>本当にミスった 怖いなお前知ってたんかいや別に当てていいしい当てていいよ当てたいよ俺も当てたいよ当てたいけどギャンブル弱いんだろうないや自分がギャンブルやらないのがやっぱりここで分かりますね<笑> スリーベッドのレイアウトがですねいくつかありまして、はい、中にはですね100平米ないお部屋もございます。はい、ただここはあの23階のかなり高層階のお部屋で、えー、景色も北側の綺麗な方ですね、静かな方で、かつまああのー、スリーベッドルームの中では広さが広いというところです。なるほど、そういうことか。<笑>そうかじゃあ他のもうちょっとこコンパクトなスリーベッドです。そうですね。もうちょっと安 い, い。そうですね。はい。ここで。はい。 エナセットの方から告知がございます、はいはい、弊社ですね、北部の、えー、ハイトンおまたハノイにですね支店を出店しましたので、えー、ぜひそちらの地域でもよろしくお願いします、はい、素晴らしいそれはもう売買の賃貸も、はい、オフィスとかの賃貸とかももちろんです全て、はい さらにですね、えー、お二人には、まあ、将来的には、はい、ハノイスミマーズ芸人ということで<笑>こちらの動画撮っていただきますのでこれからまじ日経さん来ますもんね、えー、ハノイもハイフォンも。 上がってきますんで、はい、皆さん問い合わせしてみてください。はい、というわけでハノイハイフォンもよろしくお願いします。はい、じゃあしお願いします、はい、はい。そして他にも物件多数えなスさんお持ちですので下の連絡先の方に連絡してみてください。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。